今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア、DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは、100均アイテムを中心に、低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することで、より使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方は、チャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。ダイソーから新しく発売された折りたたみ式のシェラカップですが、早速動画を公開したところ、視聴者さんから問い合わせをいただきました。 え直火で使うと、どのような危険があるんですかっていうね。まあ、そのあたりなんです。で、前回の動画でもお伝えしたんですけど、やはりこのスポット溶接はですね、熱に強いわけではないので、おそらくここが外れてしまう。えそうすると、このスポット溶接は内側にもね、貫通してるので、場合によってはここに穴が開く。えということは、まあ、中に入れてたものが溢れる。まあ、 仮に油分だったら油が外に出ると火がついて例えば燃えるとか、ね、火事になるとか、まあ、極端な話をすれば一生残るようなやけどの傷がつくとか、まあ、いろんな、ね、事故につながる可能性があるのではないかと思います。まあ、公式の見解を、ね、あの確認していただいた方が本当はいいんですけど私なりに一応その辺りを分かりやすくというご要望をいただいたので解説してみようと思います。したがって、 この動画は決して直火を推奨するものではありませんので、えー、逆に直火をするとこういう危険があるんですよっていうことをま私なりに解説するための動画ですのでその点を間違えないように捉えていただければと思いますよろしくお願いしますちなみにハイマウントやパーゴにもこれと同じような機構を持つ折りたたみのシェラカップがありますまあチタンシェラしか私は知らないんですけどそういった場合でも写真のようにですね えー、このダイソーと比べるとしっかりとしたね溶接もうこういうちっちゃいスポット溶接ではなくてもう少しね大きな溶接をしてますし、まあ、内側までは貫通してませんので穴がね、えー、完全に開いてるわけではないんですね、まあ、バーゴのチタンシェラはですねよーく見るとうっすらとねなんかあの跡が見えるんですけど、まあ、それでもね貫通はしてないので最悪穴が開くっていうかまあ この溶接が外れたとしても内側から何かが漏れ出るということではないというねそういう安心もあるんではないかと思いますハイマウントの折り畳みのシェラーカップの場合にも注意事項が書いてましてそちらには空抱きをしなないいいいいでででくくだだささ少量での使用もしないでくださいといったことが書かれてありますしたがっていずれにせよこういう溶接でくっつけたようなものについてはまあそうでないものに比べると熱には少し弱いという 特徴があります。では、早速アルコールストーブでまずは試してみようと思います。はい、えー、いかがでしょうか。お湯が沸騰してきました。えー、まだね、今沸き始めたばっかりですけど、 100cc の湯を入れて数分ですねまあ23分だと思うんですけどえそのぐらいでもうこれぐらいのね量ならすぐに沸きますはい、えー、完全に沸騰して間もなくね1分がたとうとしてます間もなく沸騰してから2分ほどたとうとしてますかなりねグラグラと沸騰してますので完全にね、えー、お湯については空いてますこの持ち手の部分はですねおそらく熱いかなとまあけど割と長めなので ストッパーもですねそこまででくないですねこのぐらいであればえ全然、えー、素手でもね今のところ持ってますがやっぱりねこれあのー、シェラーカップは特にこの形状からねこうすり鉢状になってるので炎がね見えませんけど上がってきてますので相当あの根元は熱いはずですまあ大火けとかしますのでね今私はちょっとえ実験のためにね やってますしふ、まあ、普段使い慣れてるのでね初心者ではありませんのであの慎重にやってるんですけどそうでない方についてはね絶対にこれは真似をしないでいただきたいと思いますこのような感じであればアルコールストーブを使って 100cc もしくはそれ以上のね湯を沸かすっていう分についてはこのシェラーカップでも問題はないように思いますただしあくまでも自己責任でやってますのでその点はあらかじめご了承くださいちょっと一回ね下ろしてみます はいえー、全くね今のところ何かの、えー、ダメージを受けてるような感じはないですねまあ相当熱いんですけどね、えー、問題はなさそうです、はいえー、と水の量がもう少し多くなればね 100cc を超えますとあのスポット溶接の位置にもね水で覆いますのでそうすると、ねえー、ここまでは温度が上がりませんのでそういう意味ではね 100cc 以上入っておけば問題ないかなと。 は、ね、絶対にままずいいと思いますでは引き続きましてより強い火力が出せるガスバーナーをやってみたいと思います、まあ、一般的にキャンプなんかでねよく使われるこういうシングルバーナータイプのものになりますはい、えー、ではね今回はこれで同じように先ほどの 100cc の水を沸かしてみようと思いますちょっと沸騰してしまったのでねだいぶ減りましたね もう一度100まで、はい、増やしておきますねで今火力はですねまあ中火程度ですもっと強火にできますがまずはこのぐらいでねやってみようと思います特に注目していただきたいのはこの、えー、溶接してる部分ですね金具がひっついてる部分ですけどこの辺りがね熱で何らかしらねこう異常があるのであればもう即実験は中止したいと思います シェラカップの形状でね分かる通り下から舞い上がった炎が金属のね接合部分を直撃しておりますのでかなりねあの点は熱くなっていると思いますここですねかなり熱いと思いますはいやっぱりねガスバーナーは強いのでもういきなり沸騰してきました先ほどのアルコールストーブと比べてもごく短時間で沸騰して、えー、かなりねグツグツと もう突発した状態になっておりますが今のところ溶接部分ねスポット溶接の部分が何らかしの損傷があるようには見えてないですねはい、えー、このような状態でねガスバーナーでかなりのね火で炙っておりますが今のところね全く問題はなさそうです、まあ、ただねこれ1回目の仕様であって これをね何十回と繰り返すとなるとまた話は全く違うと思いますのであくまで参考程度というふうに理解してくださいということでもう突発した状態でね1分以上放置してみましたが、まあ、今のところね問題はなさそうですこちらも同様に水を 100cc でやってますがもう少し量が多ければねより安全性は高まる方向になりますのでまあ空焚きでなければね このぐららいいなななけるかなととう状態となってますで繰り返しますがこれ1回目ということであってこれをですねずっと繰り返し何十回もやってますとまあダメージが、ね、あると思います当然温めたり冷えたりを繰り返すとその分金属疲労が済みますのでそうした場合にあのスポット溶接のところからまずは劣化していくということが考えられますので決してこれは今安全性を示すものではないということでご理解いただければと思います はいえー、まあただねちょっと一時的に火にかけて加熱する程度であれば可能なのかなという程度は分かったという程度になりますはい、では火を消しますかなりね熱い状態ですが取っ手はですね素手で持てる感じですね、まあ、やっぱりね取っ手が長いというのはいいなということをね今回改めて気づきましたが、まあ、こんな風にね かなり熱い状態にはなってますが今のところ変形もないですし、えー、何かね、えー、故障しているような部分は見られないということになります。ガガンガン湧いてるるけど今のところ全然使えるな特に この理由はまだいいだろうね市場的にやるのは良くないとしても<笑> はい、えー、ということで、屋外ね、日差しが強すぎるのでね、屋内に避難してきました。あんだけね、ガンガンにやったんですけど、結果を確認してみます。今ちょっと洗ったんですけどね、はい、えー、もうこの辺はね、すすがついてね、ちょっとあの、剥離剤でも使わないと取れないのでね、このままにしてますが、ちょっとスチールールでね、ガシガシと擦りましたで。一番気になるこのスポット溶接。これね、今のところ問題ないです。えー 力加えてもね、全然ぐらつくとかいう感じもないし内側から見てもね穴が開いてるとかちょっとこうね何か亀裂が入ってるとか溶接が外れかかってるような痕跡はまあ見た目は全くないですね、えー、そんな状態したがってそんなにね弱い弱いっていうほど弱くはないと思いますどのぐらい繰り返しやったらねここが外れてしまうかっていうのはまあ 個体数にもよると思うんでね一概には言えないんですけどまあお湯を沸かすっていう程度であればその油物とかでなければね、まあ、100度っていう沸点でね保たれますのでまあある程度はね使えるんではないかなということでちょっとね結論としては逆の結論になってしまったんですけどまあ事実としてはね私はそんな風に感じたというご報告ですなかなかね えー、思ったよりは丈夫ということで頼もしいなというのがね率直な感想ですただしあくまでもね自己責任でやってることですからあ直火を推奨してるっていうふうに捉えられてしまうとねもうこの動画をね非公開にせざるを得なくなりますので、えー、その辺はねご判断いただける方に見ていただければなと思っておりますよろしくお願いしますやはり焚き火で使うとねこうすすでね焼けてね、えー、かっこよく 男前になりますね。まあ、このあたりはね、えー、独特のね、使い込んでいくに従って愛着も湧いてくるという部分の一つではないかなという気もします。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。